闇のキノコサビクイをその手に掴むとはキノコ森の本懐、いあやつらなかなかやりよるわいだが真の敵は人間だぞビスコ次回奪われたサビクイありゃあ奪われてしまうんかいな